龍眼とライチ食べていきます。台湾の夏の果物といえば、ライチと龍眼です。ライチについては前回の動画で紹介しましたが。龍眼についてはまだ紹介していなかったので、この動画で紹介したいと思います。 ちょうどいつも行っている果物屋さんで両方同時に買うことができましたので食べ比べてみたいと思いますライチも龍眼も両方とも少し硬い皮に覆われておりますしかしこれらの皮は手でむくことができるので特別な道具を準備する必要がありませんなのでライチも龍眼も手軽にどこでも食べることができます これらの果物をお店で軽く洗ってくれているのでゴシゴシ洗う必要はありませんでも気になる方はさっと水で洗ってくださいちょっと外観を詳しく見比べてみましょうライチの外側は赤っぽい色をしており皮の表面がボコボコしています一方龍眼は少し黄色い色をしており皮が少し硬い感じがしますこういう風に両方並べると色鮮やかで見栄えがしますね では中の果肉を詳しく見ていきましょうライチもリュウガ眼も手で皮を押すとプルンと中身が出てきますなので上手に扱えるようになると中身にほとんど触れることなく取り出すことができます さて果肉の色も見比べてみましょうご覧いただければお分かりの通り龍眼もライチも透明感のある白い色をしていますしかしちょっと龍眼の方がより透明のように見えますさらに中を見てみましょう龍眼の方が明らかに果肉に対して種が大きいことがわかります 両方とも冷やしておくととても美味しい食べ物なので先ほどから黙々と食べ続けておりますちょっと食べている様子を見てもらえばわかるのですがこの龍眼見た目が龍の目玉に似ているので龍眼と呼ばれるのですけれどもこれ見た目だけじゃなくて口に入れた時の種の存在感が半端ないんですよね、うん 噛むとすす。ぐ種に当たります先ほど見ていただいたとおり果肉も薄めで種が大きめなので食べているとああ、こりは竜の目ん玉みたいだわあ本物の竜の目ん玉とか食べたことないからわかんないけどという気分になれますなので個人的な意見を申し上げますと単純に果肉のボリュームと果汁の甘さを味わいたいのであればライチの方をおすすめします しかし龍眼にはリュウガ眼にしかない魅力があるのですそれはこの食感と透明感龍眼の果肉はライチに比べて緻密な感じがしますなので口に入れた時のプリッと感がしっかりしているのです ちょっと調べたところライチもリュウガンも同じムクロジカの植物だそうです確かに果肉の見た目も食感も似通っていますただし市場で出回る時期がちょっと違うのですライチは初夏から夏の真ん中あたりまで7月の終わりぐらいまではよく見かけますでも8月に入るとライチを置いている果物屋さんが少なくなります 一方の龍眼は7月の終わりからたくさん出回り始めます台湾に住んでることもあって私たびたびこのように龍眼とライチを食べ比べることができるのですがこの2つをベストのタイミングで食べ比べることはなかなか難しいのですなのでこうやって食べ比べられているのは非常にありがたい話です ボリュームいっぱい柔らかくてジューシーなライチとゼリーのような緻密な食感の龍眼もしこの時期に台湾に来られることがあれば皆さんもぜひこのライチと龍眼を食べ比べてみてくださいそれではまた